皆様ごきげんよう、久々です。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。6月25日。今日は、リポちゃんがレンタル衣装を持ってきてくれる日だったので、早速借りに行きました。今回は、モモンジャセットです。なかなかやばい衣装ですね。これはやばいです。こんなやばい衣装は、邪神の宮殿に来ていくしかありません。そうしたら、同じことを考えていた人がいたみたいで、モモンジャが2匹紛れ込むことになってしまいました。 床に倒れ込むモモンじゃ本当にやばいですね全滅して強制送還されるモモンじゃ本当にやばいです<音声>というわけでどうして30分だけなのようなお時間が近づいてまいりましたレンタル衣装は時間が来たら割と強制的に剥ぎ取られてしまうのですがちょっとした悪あがきで人と話している最中なら剥ぎ取られずに着たままでいられるんじゃないかという推測を立てました 人と話している最中なら料理効果の残り時間が減らないという現象がレンタル衣装にも適用されるんじゃないかと思ったからです。気になる結果ですが。はい、残念でした。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。